2年生9名、1年生3名の合計12名で活動していますこれまで第16回阿蘇市小隊新前中学1年生大会の3位の実績があります1、2年生主体のチームで基本を中心に練習に取り組んでいます 他校に比べて長打力はないですがコツコツヒットをつなげる野球をしています新一年生も入り全員野球で頑張ります中体連での目標は優勝し県中体連に出ることです一宮中学校剣道部です2年生2名、1年生4名の 合計6名で活動しています一人一人が自分の剣道をやりきれば勝機は十分にあるまずは自分に勝つためにをモットーに練習に頑張っています。 男子1名、女子5名のチームで、中体連での目標は、個人、団体戦で県大会に出場することです。